を石壁に定めたかい加えて曹操軍はあれだけの大戦団ですこの状況を利用し曹操軍に火を放つだがこの時期の風は北より吹くの東南の風は必ず吹きます私にお任せください信じよう信じるしかない東南の風を 敵への攻撃は隊長は大真面目のようだがどう聞いてもだ。敵にテキパキ攻撃敵に的確に攻撃 皆の する実<笑>行まで決して誰にも悟られぬように臆するなただ前を見て戦え私は皆を死なせはしない尊権様立派になられて我らも力を尽くさねばなりませんなああそれが我ら進化の務めだ皆敵を食い止めるぞおおっ 乗り込んできた船を切り離しての地獄 に, に勝てると思いか。 の調子だぜここだ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 シュウヨ殿ヒトウショが敵の襲撃を受けました諸葛亮殿を助けに行きましょう私の地虐に勝てると思いかこの乱戦、我が地虐で覆してみせよう 天天干 投稿すべく船を準備しているとそれは敵船団に入り込むための策だ投稿と見せかければ怪しまれまい確保しやれれひとひねり分が悪いここだ さすがですな将兵らの士気も高まりましょうここ は食い止めたが、これ以上は捜索。私に力を貸してくれ。<ペー>風。 吹いた任せたぞ郷内殿尊賢様尊策様そして殿わしはみんな見てきましたぞ ておれ。この炎こそ。尊家三代の燃える燃いよ。やばいでく。敵は慌てふためい 曹操軍に総攻撃を仕掛けるとのこと。 ま、敵総大将の姿を見失いました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 曹操郊外殿曹操の追撃は我らにお任せくださいううしかしすでに手を打ってありますゆえうう郊外殿いかがなされた すまん打ち漏らしただが諸葛亮殿が後を諸葛亮る早操の大船団を燃やし尽くしたグレンの炎それは尊賢の意志そして 彼を支える将たちの思いであっただが曹操は辛くも逃げ延び天下第一の勢力を保つ彼が再び南下してくるのは時間の問題であった石壁の奇跡を二度は起こせないそう判断した周囲は 攻勢に優勝寛寧を従えて曹操が治める慶州の南軍に進行する南軍を制圧した後は上陽を攻め慶州を平頓その勢いに乗り優勝を下して益州を得曹操と天下を二分する。 然る後に曹操との決戦に臨み孫悟の天下をつかみ取るこれぞ周瑜の秘策天下二分の、K、だが乱軍を守備するは曹操の重曹仁。守りの戦にかけては右に出る者はいないと評された強敵である。 さらにあの男の存在が周囲の構想に暗い影を落とそうとしていたテホン様子はどうだ敵は籠城し防戦の構えです正面から打ち崩すのは難しいかとまた劉備軍も布陣しているようです あなんだそりゃ一緒に戦ういやそのような約束はしていない し, しかしほん美しい風景は心を癒してくれますやろう二人仲良く並んでかそうですか残念で。 姫 様, は姫様は一段と綺麗になったなまさか好きな人でも劉備軍も来てるんだまた会えるといいな敵の掃除は人格的にも優れている。 まずは周辺の拠点より攻め落とし城に迫る油断はするな曹操軍はもちろん劉備軍にも注意を払えうまずは付近の拠点を確保せよ、えーね、敵の守りは高い徐々に切り崩すのだ いっくぜ私としたことが立場の悪い勝負に興じてみたくなったね守りを固めろ我慢できねえ 敵将、仕留めたぜ はよき自然に恵まれていますなせせらぎに耳を澄ますと心が現れますがさねえぜそういうセリフは周囲とかに言わせとけこれ笑わそうとしてるとしか思えねえい 思い込んだよろろと出てきましもがっな 調子でで敵を引ききつけますく策がなるかは我々の働き次第でしょう行く何を考えてようが関係ないるのは ちょっとで乱軍を落とすだけが。遊備軍は赤壁で一緒に戦った仲間だもの。きっとまた協力してくれるはずよ。うる！うる！うる！ 負けではない 南軍は我らの支配するところとなるこのまま上陽まで攻め上り天霊上陽がウの手に落ちました何くっ諸葛亮めさらに先の手を打っていたか、うん、<笑>傷を負ったっていうのは嘘じゃなかったのかよ 上陽を落とすまではと思ったが<笑>おいしっかりしろ周囲が苦心して奪った南軍天下二分の計に欠かせぬ上陽そして慶州の武良長佐霊陵慶陽劉備軍は 周囲のので惑う誤の隙を突きこれらのことごとくを奪った一方で敗戦の傷が癒えた曹操軍の動きにも警戒を要した前に曹操後ろに劉備徐々に弱りゆく体で周囲は懸命に打開策を練った亡き友そして孫権が 必死に守ってきた孫悟を救うサクを。終ゆ最後の策それは尊小公と劉備の婚姻であった。まさか、そなたと。 このようなことになろうとは私はなんとなく予感してたわ姫様お達者でレンシー今までありがとう 一緒に連れて行きたいけど私よりもっとレイシーを必要としている人がここにはいるものねレイシー兄様をよろしくね。 この婚姻は劉備を縛る鎖となり孫悟を責めることを許さぬだろう将校は幸せそうだ政略として送り込まれるというのにあなたは人物の器では父上に遠く及ばず破棄では孫策の足元にも及ばない 知っている<笑>それこそがあなたの強さだ己の弱さ無力を知りその上で勝つための方策を検討できる弱くあれ臆病であれ姑息であれなればこそ 最後に勝つのは孫厨坊だろう兄のように慕っているあなたの言葉だ胸に刻もう。 宗の民の求めに応じて劉将を攻め国を奪う孫権の呉曹操の儀劉備の諸ここに天下は三分された間もなく儀の曹操は諸の勢いをくじくため漢中を制圧この動きに脅威を感じた新しき国諸は 後に救援を求める孫権は義の背後をつくべく勘寧らと共に合皮の地に軍を進めたもう孫吾を支えてくれた周囲はいないだがこの戦で孫吾を支える新しい絆が生まれようとしていた。 なあ、両方の遅いよ。今度の戦は楽勝だな。ザクは相手に決まっちゃってうん、うん、やれやれ、お前らと来たら、修道のガキは、一致団結して殿を支えねばならんだぞ。だけどこいつら、うんうん、おい。 敵兵を多く倒した方が勝ちってのはどうだい？負けた方が軍を出ていく。ふ<笑>ん、クイーここでお前を黙らせるのも悪くない。敵は少数。 部隊が敵を追い詰めている我々は彼らの支援をする中央は両党らに任せよう本で俺たちは西に向かうぞ我慢できね かまんひとひねりにしてやるぜ ね、できお前たらは働き彼らの大いなる力となろう。 我が名は超文猿ちょ長領だあの長領が来たー泣く子も黙る長領ってかなフ<笑>俺を黙らせてみろ よ, よ今だ矢を放て尊権を言い落とすのだおっ 命に変えてる殿は俺が大使人大使人よし我々はこの地のホールに着く敵は全て極力戦覚悟で臨むぞ我慢できねえ の死は無駄にせぬ俺たちが必ず殿を守り抜く大志寺も死んだ味方はこんだけだもうおめえああ両党おめえは殿を守れフンカッコつけじゃ